お腹を凹ませるためにはまず反り腰を解消しなければいけませんこの反り腰を解消するためにはもちろん腹筋運動も大切なんですが腰を柔らかくすることがまず一番なんです腹筋がどんなに強くても腰の力の方が強ければ体のラインは崩れます 腹筋が弱くて腰が強ければ反り腰になってしまってお腹をへこませる力が出ない反り腰の状態が治らないそういう風になりますそこで大切なのが腰のストレッチとお腹に力を入れておくバランスが大切ですそこで通常は腹筋といえば体を起こす戻す足の位置を変えて起こす戻す 力を入れて抜いてを繰り返すと思います。お腹に力を入れた状態で腰のストレッチができなければ反り腰は解消されませんからお腹に力を入れるというよりは腰をストレッチした状態でキープする。その時にお腹に適度に力を入れる。そのバランスがすごく大切です。今回はそのバランスにぴったりなメニューを紹介していきます。20秒です。数種目ありますので一緒に頑張ってみてください。それでは行きます。まずは通常の腹筋の状態から膝を抱えます。 このまま体を起こして、この状態でキープです。しっかり腰が伸ばされている感覚を感じてください。いきます。スタート。この状態でキープです。しっかり腰を丸めてください。少しでも下を向く感じです。腰が伸びる感じがあれば、OK です。そこで適度にお腹を引っ込めて、腹筋を軽く力入れてください。はい、OK です。 次は座った状態からももの裏を持ってゆっくり倒れて腰がついたらキープですいきますスタートこれでキープですこれもしっかり腰丸めてちょっとお腹に力を入れた方がいいのでできればちょっと肘を曲げて手の力を抜いてくださいこれでお腹に少し力を入れてキープです腰がしっかり伸びてると思いますケー。OK 今度は足をついて上体を起こしたまま軽く左右に動きますあんまり力んでお腹に力入れてはダメですあくまでも半分腰のストレッチですいきましょうスタートこういう感じで腹筋の奥内腹斜筋内腹斜筋も使います気長く吐きます はい、OK、今度は足を抱えるのを片方ずつ入れ替えますしっかり腰のストレッチをしてくださいいきますスタートこれもちょっとはお腹に力を入れた方がいいので手は軽く力を抜いてください息も長く吐きます半分腰のストレッチです はい OK、肘ついたまま足を伸ばしてしっかりここまで足を上げますこの時に腰のストレッチですいきましょうスタートしっかりね腰が伸びてるのを感じてください腰をストレッチ適度に腹筋を使うこのバランスが良くなるとお腹がへこんで反り腰が治ります はいケー。は、OK、い膝曲げたままで今度は腰を丸めてこういう感じです行きましょうスタートお尻が浮くぐらいね腰をしっかり丸めてくださいだいぶね腰がストレッチされて足がね動かしやすくなっていると思いますはいケー。OK はい今度このまま足伸ばして足動かしますいきましょうスタート腰がねだいぶストレッチされてるんで腰があんまり反れなくなってきてると思いますしっかりね息を長く吐きながら腰から浮かないように頑張ってくださいはい OK! はい今度は足閉じて手を前へ伸ばして上体を起こして膝を触ったままキープです行きましょうスタートこのままでキープ息を長く吐きますしっかり腰まで体がね倒れそうな時はしっかり下向くといいです下向いてキープ腰のストレッチです はい、OK、最後は膝を抱えてこのように転がりますラストいきましょうスタート最後ねしっかりと腰を曲げてできる方は肘少し曲げて腹筋をこうやって軽く使って起きる感じです辛、はい方は手を持ってはい OK お疲れ様でした今回のメニューを毎日やることで確実に反り腰が改善されてお腹がへこんできますお腹をへこませるためには体のラインがすごく大切ですどうしても反り腰猫背になってしまうとお腹が出た状態になる腹直筋ばかり使ってインナーマッスルに使えてないとお腹をへこませる力がないのでお腹がすぐ出やすくなるそういった原因がある方は今回のメニューをやってください頑張ってやったよーって方グッドボタンやコメントで教えてください